当面とクリーク来ました。僕もここを回そう。次はここだね。小屋地下かな 持ち上げた張り込み中かキングなんで同じところ来たのそやばべちりで見えてるよね。今のうちにネアを助けよう。 ビリーだし戻ってくるかなキングがまだチェイスしてるのかなこっち来る 全然近くにあった早くここから離れなきゃ。 救助された仲間の近くに戻ったやっぱり狙われちゃったね救助行った方がいいかなキング逃げよう。 キング双子だったんだね。治療しよう。あと1台探そう。こっちに来るよね。来ないえあれ諦めちゃった キングバレたチェーンソーが荒ぶってる僕がバレたあれキングがいつの間にか後ろに。 僕のことも見えてたよねまずはゲートを開けようあれ放置されてる えー、二人一緒にいたんだいやあ厳しいな一人担がれた待ってろ今から行くよそっか一人はもう終わりだったんだもう一人だけでも助けたいしまったバベチリ忘れてた キング僕はもう一つのゲートを開けようキング頑張ってるもう一つ寸止めになってるから開けに行かなきゃ ゲートまで間に合わなかったか担ぎ上げたあのキングはまだ一つ目だ助けに行くから待ってて ベチリ対策で立ち止まってたのに割れたああング、僕の身を案じてあっちのゲートに向かうと思って先回りした一緒に脱出したかったなあ